ボンジューフランスの在住のマリです。今日の動画はですねうちのキッチンを紹介したいと思います、まあ、うちのキッチンというか日本とフランスのキッチンの違いとかあとはうちで使ってる食器だったりあとはキッチン用品とか、まあ、そういうのをね紹介できたらと思います でまずこちらのキッチンなんですけど私たち家族はこの家にね去年の9月に引っ越してきてでこのキッチンとかねその仕様は全部前の住人の人が全部こしらえていて基本的に前の住人の方の趣味で<笑>出来上がったキッチンなんですけどでこのキッチンのスタイルは、まあ、フランスでは一応クラシックスタイルって言われてて結構若い人とかだとこのクラシックのスタイルはこう古くさくてあんまり 好きじゃない人が多いんだけど私は個人的にはね好きです、うん、で前住んでた方がね60代のご夫婦で、まあ、だからまあその世代もねあるんですけど、まあ、そういう世代の方がこいしらえて作ったキッチンでもうほぼほぼっていうかそのまんま引き継いで使ってます で何回か過去の動画に出てきてるんですけどこれね冷蔵庫でもうビルトインなんですよだからもうこれはあのもう冷蔵庫は前の住人の方が使ってたやつをそのまま使っていてこんな感じで冷蔵庫なんですけどそんなにね そんんななに容量がないんですよね今3人家族ですけど、まあ、3人4人でギリギリかなっていうサイズで電子レンジも前の住人の方が置いてったやつをそのまま使っていてこうすごいね性能良くないんでいつかね買い替えたいんですけどなぜか分かんないけど温め2分とか3分とか設定してもなぜか1分ごとに止まるっていうそのためにこうリスタートを押さなきゃいけないっていう。 あんんまり使えないんで、いいいつか買いたいっていうで。これ収納ですね。そこんな感じでまずこう、収納棚があって、で、ここにシンクがあって、これで、ね、大きくて良かったと思ってます。で、この辺のね、小物は IKEA で買いましたね。まあ、もともとこれが黒だったから、黒のやつ探してて、IKEA にちょうどあったから買いました。で まあ、ここも収納なんだけど、もともとね、引っ越してすぐは、ゴミ箱を、もともと前の家で使ってたやつ、大きいのをね、まあ、ここに置いて使ってたんだけど、この間、ゴミ箱を買いまして、こんな感じで、こっち燃えるゴミで、こっち資源ゴミで、こういうね、こう引き出し型のやつを買って、ここにね、入れてます。結構ね、フランスの、 家庭あるあるで、こう、ゴミ箱をねこう、見えないように収納してる家庭は結構多いです。まあ、前のお家でもね、こう、ゴミ箱を入れてたんですけど。まあ、あとは日本だとね、ゴミ箱の数結構自治体によっては多かったりするじゃないですか。5個とか。そうでも、私が住んでるこのなんとだと、もうゴミ箱基本的に2個で足りるんですね。 燃えるゴミと資源ゴミであとはその段ボールとか粗大ゴミは、まあ、また別なんですけど、まあ、日常的にはこの2つで足りるので、まあ、ここに入れちゃってますだからうちはうちで使ってるゴミ箱はこの2つと洗面所にある1個で全部で3つだけ基本的に捨てたいゴミがあったらここに捨てに来るってい う, こう自ら捨てに行くスタイルだとゴミ捨てがめちゃくちゃ楽っていう利点がありますで ここは、ここはね、食洗機ついてます。これはボッシュっていうメーカー。多分日本でも買えますよね。そう。ボッシュっていうメーカーの食洗機使ってますね。これももともと前の住人の人が全部やってたやつなんですけど。で、これがビルトインのオーブンですね。フランスはね、やっぱりあのオーブンはもうビルトインが一般的ですね。うん。なんか電子レンジはあんまり使わないけど、オーブンは あのフランスの家庭はよく使うんですよむしろ電子レンジとオーブンどっちかしか置けないと言ったらみんなねオーブンの方を優先するんですよねそう で, でうちは IH なんですけど、まあ、このねこの建物自体築10年ぐらいなんですけど、まあ、大体比較的新しいお家はもう大体 IH ですねなんか昔のお家とか行くと結構ガスとか多いけど、うん、割と比較的新しいお家は IH が多いかな で、まあこれは普通に引き出し収納で鍋とかね入ってたりするんですけど、この角っこは、これ、どこで買ったのかなどこのメーカーでこしられたのかわかんないですけど、こういう角っこもたくさん収納できるようにこう考えられた収納が、こっちと、まあ、反対側も同じのがあって、まあ、こっちは調味料入れてたり、でこっちはなんか炊飯器とかパスタメーカーとか大きいもの入れてたりします。なのでこれも引き出し収納ですね。で でね、これ最近買ったんですよ、冷凍庫。<笑>あの、冷蔵庫、もともとベルトインの冷蔵庫に、その冷凍機能がついてなくて、冷蔵庫だけだったんですよ。なので、そう、引っ越してから最近までずっと冷凍庫なしの生活をしてたんですけど、でも冬だしね、そんな必要ないから、まあ、剣も大きくなったし、そんなにこう、離乳食凍らせてとかそういうのなかったんでそう、買ってなかったんだけど、出産の前にね、そ冷凍庫、 買買いたいたたなとと思っっって最近やっと買ったんですよそうでこの冷凍庫に、まあ、いずれね赤ちゃんができた時に、まあ、あの母乳保存したりとかあと離乳食を保存したりとかもそういうのにね役立たたいと思って買いましたで買ってきた野菜とかこう常温で保存できるものはこのバスケットに入れて保存してて 熟しすぎてきたなと思ったら冷蔵庫に入れたりしています。でも基本的にこの常温で保存できるものはこのバスケットに入れてますね。で、この吊りトーの中はこっちはですね、あのお茶とかあとは朝食で食べるものとかを入れてて、あとはこうカペロのナッツとかそういうのを入れてて、でこっちの棚は主にぎりを入れてまして。 で、上部にあるこのティーカップがですねパートナーがパートナーのおばあちゃんからもらったアンティークの食器ですねでこのアンティークのティーカップと一緒にお皿もね同じセットのやつがねうちにありますそれもねそれもね普段から使ってますでねこの右側の釣り戸棚の中には、えっと、こっちも普段使いのお皿ねそうこ れ, これアンティークのさっきのティーカップと揃いのやつと あと、木のお皿とか、で、これはこう、ラーメンとか丼用のやつで、で、こっちにも平たいお皿とかボールとかあって、こっちも普段使いしてるお皿で、あの、これがね、私たちが日常的に使ってるお皿、全部、食器類全部っていう感じですね。 でね普段使っているキッチン用品を紹介するとこれは過去の動画で何回か出てきてますけどフィリップスのヌードルメーカーですねでこれで、まあ、いろんな形のパスタが作れるんですけど、まあ、こうアタッチメントがついててこういう平たいパスタだったりこういうちょっと細めのパスタだったりこれはねシート状のパスタが出てきてラザニアとかそういうのに使えますねっていうアタッチメントがついてます で私はよくこれでうどんとかラーメンとかも作ったりします。で、ね、これはね、日本に帰っちゃったお友達から日本に帰国する際にもらったものなんだけど、炊飯器と、で、こっちもストーブのご飯炊く用のお鍋で、でもこっちは2合炊きなんで、まあ、普段はね、こっち使ってるんだけど、例えば3合以上炊きたい時とか、野菜とかを一緒にこう、炊いてね、こう蒸して作りたい時なんかは、この炊飯器も使ったりします。 でこのココットの鍋はルクルーゼなんだけど直径が2 0ンチで、まあ、家族3人でギリギリかなっていうサイズですね、まあ、4人家族とかだったら2 2ンチの方がいいかなと個人的には思ってますこのねルクルーゼは日本にいた時から使ってたやつでだからもうかれこれね10年ぐらいはね使ってるやつです、まあ、日本にいた時はね一人暮らしだったから全然十分だったんですけどまあ今はねね まあ今は家族3人でもうすぐ4人になるのでまあそしたらちょっとこれだと足りないかもなと思ってますでねこれはフランスで買った圧力鍋でセブっていうメーカーなんですけどこう野菜モードだったり魚とか肉モードとかねまあいろいろあって、まあ、便利っちゃ便利ですけどっていうのを使っていますでねこれはね何のお皿かっていうとタルトを焼くときに使うお皿でフランスの家庭ではもう必ずう 家庭日本だとあんまりねこういうの日本だとこういうのあんま使う機会ないですけどフランスはもう大体家庭に1枚はこのタルトの夜行お皿はねあります。でこれはねスペインで買ったパエリアを作る鍋この平たいやつスペインでいくらだったかな2 3 0ユーロぐらいで買ってましたような気がします。 はい、ということで、うちのキッチン紹介だったんですけれども、いかがだったでしょうか。日本のね、キッチン と, とだいぶ違うところとかあったと思います。皆さんのお家のキッチンで工夫されてるところや、あと私のね、視聴者さんだと海外に住んでる方もね、結構いらっしゃいますので、それぞれのね、国でまた違いがあったりすると思うので、よかったらね、その面白い違いなんかをコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。